先が詰まってるのに無理やり入ろうとする奴らこそんでんじゃねえよそこは交代するとこだろそのレベルの奴らが車持つから混雑が悪化すんだろ優先はあっち側では相手したいと思った人間とだけコミュニケーションを取ればいいんですよ大多数のネット民と交わりがちなこの世の中身の回りの大事な人たちがおろそかになっていませんかあそっち系の人との接触はいらないですそして私には別に大事な人とかいませんがね知ってた 道路の優先関係は信じるな信じるのは自分と、自分のマシン。事故を想定してブレーキングしていれば、相手が気づいて止まってくれることが多い。おいおいなんだあれは、なんかやべえで安いるぞ。タイヤを温めているんだ。加速しながら振れば後輪が、減速しながら振れば前輪が温められる。例えば富士スピードウェイは、 最終セクションが上りだ。だから相対的にフロントの温度が低くなりやすいから、減速中にウェービングして、前後の温度を揃えてアタックに行くらしい。ちょっと待て今の横転はなんだよ。テンポが良さすぎて、実況が追いつかない爆速ネタの回転寿司。レーンの U ターンのところで、ネタが射出されないギリギリの回転スピードを見決め。お前はテスト前に要点を案内するために、むっちゃ必死になってボソボソ言ってる人か。 なんかむっちゃ防犯カメララグっててくさそれにしてもテストの直前だけ必死になっても大して結果は変わらないと思うんですけどそもそもその数分にかけるとか戦略ミスでしょおい名古屋人みたいな人出たぞもうすぐ合流の時普通に入れるスペース見送ってその先に割り込むやつ対向車が来てる中ですごい乱暴にうてつを始める人歩道の自転車までしっかり確認してるとは思えないんだけど ちなみに人生経験上、一番ナチュラルに事故りかけるのは、料金所出口の交わるところだ。今警察が一時不停止をしていったが、料金所の合流は、ウインカーをたっぷり出していても、斜め後ろと接触すれすれになりやすいんだぞ。オービスが光る速度で追い越し車線を走るより、料金所出口の分岐を適当に走る方が危ない。見ろ、時速30キロ程度であのざまだぞ。登下校の時間とか。 普通に子供達が動き回ってるけど左折の前に奥まで確認したんでしょうかそういう人がするわけないよね何をしようとしたんだどうせ雑な割り込み運転ばっかりのおじいちゃんでしょ普段から雑で運転操作にも丁寧さがないからああいう場面でタイミングを逃すんだよ高速道路でプラス35以上出して走ってみやがれ 繊細に操作しないとマシンがまっすぐ走らないんだぞ。ある程度は驚異的なスピードで走る練習をした方が、実用域での運転も丁寧かつ確実になるんだよな。混み合ってる下道の割り込み程度で、熟練車を気取らないでほしい。メーカーに安全な車を作ってほしいって言った、どこぞの言い訳殺人犯と同じような、老害臭を感じるコメントどうも。日本のスピードレンジと、日本車の本体価格の低さが、走りのレベルを引き下げていると思う。たびたび出るニュース、日頃の運転経験、これは疑いようのない事実だ。 そっちから来たか。 何が出てくるかわからないというのに、両者とも飛び出す速度が速すぎる。私がスピード違反巡行してる時にトラックを抜く速度の方が、あいつらの3分の1以上遅い。法定速度以下で事故りまくってるような人たちが、法定速度違反でうだうだ言うんじゃねえよって話だよな。時速20キロ以下のステージでそれとか、お前自転車も安全に乗れなさそうだな。全力疾走しただけでもこけるんじゃねえのこっちのレーンだけ流れが遅すぎるから隣に移ろうと思う頃には、後ろの奴に先を越されるのは名古屋の常識。 フードコートで席を取り合うの強そう紙コップの水中身入ったまま飲みもせず捨てずに立ち去りそう24時間営業の深夜のサービスエリアのフードコート行くと必ず見かける無人コップああ高齢者の駐車ミスやん私の普段行くスーパーすごく高齢者多いんですよね店舗入り口に近づけば近づくほど車の斜め駐車率が高くなるそういう時におすすめなのがプリウス PHV 当て逃げされても大して痛くないし、ガソリン消費ゼロ。大事に乗っておきながら当て逃げされても痛くないわ草。GR だけ異常に高いけど、移動用に一台どうですかなんだこのじじい、普通に立ち去りやがる。道路の反対まで意識しつつ走ろうという教訓とともに、発車にトヨタをおすすめしてお別れです。